こんにちは。エンブレンです。えっ、ー、とこの中で披露できなかった新曲をやっと今日踊ることができます。えっ、ー、としばらくぶりのえっ、ー、とお客様の前での演舞なので、みんな緊張しているかもしれません。温かい目で応援してください。それではエンブレン新曲四季キララ応援よろしくお願いいたします。 懐に舞う我らのエンブレム。 Go get、yeah, the phone! ありがとうございました。